演武開演開どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日は チ, チャンネル登録よろしくお願いしますしな。ネット通販で購入したワケありカカオ 70% チョコレートを食べたいと思いますあカカオが多い強いってことは苦めの男子チョコレートってことなんでしょうねワケありというのは ん, なんだろう割れてるってことなのかな中には こういう風にまだ枚数入ってますではどんな感じ断面図はこれでいいですよねではいただきます カカオ70もるのでどれくらい苦いのかなと思ってました食べるのが案外そうでもなかったですねその苦みは強烈っていうのでもなく中の手余ったるトもないちょうどいいバランスでもと言えばいいのでしょうか5050 /50 ではないのかもしれませんねチョコレートの場合ちょうどいいバランスというのはで結構食べ進められたんですがちょっと口の中が脂ぎってきてしまったので残った分はまた大切に食べていきたいと思いますというわけでこのチョコレートは